なんか入ってるぞドカーン千年ぶりに外へ出た世界が俺を待っていたさあ、私は誰でしょう答えは、1秒後そう私はあの有名な壺ボの魔人さて、お前たちの願いを3つ叶えてやろう どんな願いでもだナルトン、誰とってうんお前ら、人の話を聞けそんな話信じらんねえもんちょっと、目を合わせちゃダメよどう見ても怪しいからな怪しくない、本当なの、俺、マジ魔人なのホントくコーラ、相手にしちゃダメだって本当の本当、魔人マジで嘘つかないだったら ここに焼肉10人前出してみろってんだよその願い叶えよう。テケレッツのアッパーえ本当の魔人だったのか魔人様すごい<笑>いや、それほどでもあるよさて、これで叶えられる願いはあと2つ え, ー、えさあ、次の願いはなんだどうするよ つまんないものに使うわけにはいかないわお金にしましょうお金さくらちゃん夢がなさすぎだってばよ現実的って言ってよねそういうあんたは何の望みなのこれはねえだろさあ次の願いはなんだうっせえなちょっと待ってろってばよわ<笑>かったちょっと待とう残りは一つえー、どうしてくれるのようんね残りは一つよ どうする話が長くなりそうだから壺の中で待っているぞああ、そうしてくれ<笑><笑><笑>というわけだからお前は諦めろ何がというわけなんだよだいたいこの壺見つけたら俺だぞ<笑>一人で二つも使っといて何言ってんのよいただき、はあ俺は おかげになるんだ俺は、おかげになるんだナルトくん、その壺、渡してもらいましょうかキシマユ、お前は何が望みなんださらなる根性、そして、さらなる情熱ですそれ以上、厚苦しくなってどうすんだってばよ影分身の術テンテン、リー じゃ負担を開けるぞ。はっ 待ちくたびれたぞ最後の願いは決まったのかあう決まったってばよでは、行ってみろえーと、最後の願いはおい、誰か小銭を貸してくれあの自動販売機、釣りちゃんがないんだその願い、叶えよてけれっつのわーうん、すまないな どういたしまして。